私の手 相, ですね手相にこれまでの人生で見たことのないような線が突然現れたんですよちょっと調べてみることにしましたここですね こう四角形ですねこの四角形がね、えー、手相の中に現れたんですよ四角門と言われるらしいですけども今まで私の手相の中でこの四角門が現れたことっていうのはねなかったんですよ意味を調べてみると四角門というのは悪くないらしいんですね 何か守護的な守ってくれるそういうような意味があるらしいんですけどこの場所がね微妙なんですよねもうちょっと上とかねもうちょっと下だったらはっきりした意味がわかるんですけどここにあるのはなんだろうでちょっと下を見ますとここにねこう運命線があるんですねこれ運命線運命線はこの辺 えー、この辺から始まって、えー、この辺で終わってるんですけどもねこっちの方が年が若い方なんですねだんだん年をいってきて、えー、ここで途切れてしまってるんですねここにこ四角門が現れたというのはこう今までこう途切れてった運命線をこう補う役割があるんじゃないかと思います このちょっと上に薄いね線があるんですけど、この途切れてるところをつなぐようなねえ意味があるんじゃないかなと思います。というわけで、今後、運気が開けていくんじゃないかという予感がしております。資格もえ私の運勢にいい影響が あると信じたいと思います。